時間が経つのは早いもので次で最後の曲となりました最後にお送りいたします曲はトム・ボレス編曲、クイーンオーン・オです。この曲は映画「ボヘミアン・ラプソディー」で取り入れられた曲を元に編曲されました迫力ある演出演奏をお楽しみください本日はありがとうございました。 ありがとうございました東海大学吹奏楽研究会の皆さんでした盛大な拍手でお送りください。